はい。では、よろしくお願いいたします。人文学オープンデータ共同利用センターの鈴木千彦と申します。このようなタイトルで発表させていただきます。流れとしていたしましたら、最初に簡単に我々のセンターの紹介をした後ですね、タイトルにしております、人文学資料マイクロコンテンツ化のお話をして、まあ、実践例と共同研究、そして今後の展開というところのお話をさせていただきたいと思います。まず、ごくごく簡単に CODH、 事務学をオープンデータ共同利用センターですけども、まあ、我々のセンター目的といたしましては、事務学分野におけるデータサイエンスというところになります。事務学分野におけるデータ駆動型研究の推進、及びその共同利用拠点の形成というのを目的として研究を進めておりまして、メンバーとしていたしましてはセンター長、北本センター長の下にですね、私含めて特任助教が4名と、国立小学研究所と統計数学研究の先生方が、兼務という形でいらっしゃるということになっております。 さて、この CODC 進める研究ですね、私の他のまあ特任状況も主にこういう形なんですけども、二つの柱を持って私研究を進めております。えー、人文学オープンデータというのがまあ基礎にあるというのはあその通りなんですけど、その上にですね、まあ、人文学研究そのものをこのデータサイエンスを使って支援していく、または変えていく、新しい手法を作っていくということと、もう一つはその人文学の資料から取り出された様々なオープンデータをですね、人文学以外の学問分野、例えば情報であるとか災害であるとか気象であるとか、というようなまあ分野に 利用可能にしてですね、新しい発見をしていこうというような二つの柱を持って研究しております。本日お話しする人物学資料のマイクロコンテンツが主にこの左側ですね、人物学資料の遠隔のお話になるんですけども、一部この多展開の話にも入っていくのかなというふうに思っております。 さて、人脈史をマイクロコンテンツ化という言葉ですけど、当然、あの、お聞きになったことがない方が多いかと思います。それは当然でして、私が研究のために作り出した造語であるからです。えー、マイクロコンテンツという言葉自体はすでに人口に解釈しておりまして、いわゆる、あの、書籍が、 電子書籍ですね。デジタル化された時に、まあ、書籍全体ではなくてですね、その一部分だけを取り出して利用するというようなことの、えー、用語として登場しても、これは定着しておりますので、まあ、これをある意味で利用してですね、昨今、事務学仕様というのは様々な、まあ、図書館、大学、えー、研究所、 博物館、美術館等でですね、どんどんデジタル化されて公開されておりますので、そのデジタル化の利点を活かしてですね、部分的にそれから抽出して、ある流度でまとめた情報として再利用可能にしようということを、人目市場のマイクロコンテンツ化と私読んでおります。で、これはあの、私の派遣のタイトルにしたところ、どうやら採択きちんとされましたので、研究者の方には、ある程度分かりやすい言葉として認めていただいたのかなというふうに考えております。 で、特にですね、様々な人文学資料の中で私、画像または日文字と言い換えてもいいかもしれませんけれども、そちらの方に注目をしております。というのはですね、人文学とデジタルを組み合わせた研究分野である人文情報学という分野においてですね、すでにデファクトスタンダードとしてですね、テキストの扱い方というのが存在するわけです。t i と呼ばれている方法です。あ、こちらの スライドに登場するリンクはチャットの方に貼らせていただいたので、もしあの詳しく知りたい方はそちらから見ていただければと思うんですけども、こういったものですね、がありますので、一方でその画像ですね、日文字情報に関しては、まあ、ある意味様々な研究が行われている段階ということになっております。 しかしですね、えー、様々なデジタルアーカイブによって、どんどんその画像部分を含んだ人、えー、務学資料というのは公開されてきておりまして、で特にですね、近年、トリライ f と呼ばれる企画に則 っ, ってですね、まあ、相互運用性が担保された画像というものが、えー、公開されています。まあ、えー、これも、えー、リンクで先で詳しく見ていただければと思うんですけども、ごくごく簡単に言えばですね、まあ、この企画に則 っ, って公開されている画像は、まあ、組織とか交代、 公開サイトの機能に制限されないで、まあ、複数のプラットフォームで相互運用が可能になるというようなえ企画だと思ってください。でえ、まあ、例としていくつかお見せしますと、画像資料と、例えば、 してはこういったものが様々公開されています、えー。分かりやすいものとしては上の方に載れている絵画とか絵巻物とか浮世絵のような、まあ、アート作品といったものは、まあ、ひもじ史上として分かりやすいかと思いますが、こういったまあ美術のみではなくてですね、例えば地図絵図ですね、歴史的な地図や絵図といったものも、非文字情報大量に含んでおります。または、メインがテキストであるような本ですね、の差し絵というのも当然ながら重要な非文字情報であるわけ ですね。または、えっ、ー、と、まあ、今日で言えば実用書にあたるようなもの、歴史的な、まあ、過去の実用書といったものもたくさんありまして、その中には説明のための図であるとかですね、挿絵といったものも登場します。右下には江戸名所図絵という江戸時代の、ま、旅行ガイドのようなものの画像を載せておりますけども、 こちらのようにですね、当時のある場所を示すための、今で言えば地図プラス観光写真といったようなものでしょうか。そういったものというのもありまして、こういった様々な画像資料ですね。から、まあ、ある部分というのを一定の流度を決めて取り出して構造化していってですね、それを研究に再利用していこうというのが、まあ、人物学資料の、私の人物学資料に対する取り組みということになります。 ということで、まあ、お話ししてきましたけど、一つ実践例として、まあ、最近のものを、えー、お話ししていきたいと思います、えー。願望コレクション、顔これと呼んでおるものですね。えー、こちら、の CODH のサイト上で公開しておりますけども、先ほど言った一定の流動で切り出す、えー、情報というのがですね、えー、美術作品に登場する顔、願望ということになっております。様、え、々、ー、な、まあ、あの、 施設、施設の方が公開してくださってるですね。まあ日本の絵巻物や、まあ絵リボンといったものを中心にですね、願望をどんどん収集しておりまして、で、ただ収集するだけではなくて、そこに、まあ一定の、まあ決まった形のメタデータを付与していって研究可能にする、構造化するといったことを行ってですね、今 CODAC のサイト上で公開しております。始まった頃はそんなに数多くなかったんですけど、今2021年2月現在では299の作品から8000を超える願望というのを切り出して公開しております。えー、まあこれも、えー、ぜひ、あの、貼った リンクからですね、C4DJ のサイトに行ってみていただきたいんですけども、例えばこういう形で様々なメタデータといったものが表示されていまして、例えば僧侶というのをクリックすると、いろいろな巻物に登場するお坊さんの顔ですね、甘さんの顔というのが登場するということになります。まあ、こういう感じで、例えば右下の方にこの黒々としているのは、江戸時代の絵リボン、絵本に登場する弁慶さんの顔というのは、こういうもので含めてですね、非常に様々なものをマイクロコンテンツ化しているということになります。 でなぜこれをやったのかというところはやはり研究所の問いというのが存在しまして、そこに関しては実は私の研究所の数字と関係あります。私、あの、専門は、えー、データサイエンスではなくてですね、人文学です。博士号も文学でとっておりますが、もともと美術史の研究をしておりました。 で、美術史の研究で作品を向き合うときにどんなことをするかというとですね、様式研究と呼ばれることを行います。これは今ここに書いてある通りなんですけども、書き方のまあ特徴ですね、作者や工房といったグループの特徴をですね、えー、見出して、その特徴のえ違いからですね、この作品とこの作品は似ているとか、この作品は違う作品、時代が違うよね、というような議論をしていくということになります。で、この様式をですね、読み取りやすい対象として、まあ願望表現というのが重要な素材として存在するわけです。 ですので、この願望表現を様々な作品から切り取って、まあ、メタデータをつけていくことによってですね、美術史のある意味研究プラットフォームみたいなのができるのではないかとい う, うことを考えたわけです。ただ、まあ、この段階ではあくまでも人文学の研究を支援するためのまあプラットフォームとして私考えておりました。そこで転換があったのが、今、機械学習との出会いということになります。 ですけども、まあ、この顔これというのを公開してしばらく経ったとですね、えー、Google Brain Tokyo という、まあ、あの、Google の、まあ、ブランチですけども、そこにいらっしゃるインタオさんという方がですね、アプローチがありまして、これ非常に面白いので、ぜひ機械学習に使わせてもらえないかというようなお話がありました。 で、こちらとしてもそれは望むところでしたので、インタオさんと協力させていただいてですね、カオコレのまあ願望を切り取ったデータとメダデータというのを機械学習に利用しやすい形式でまあ提供するということで、カオコレデータセットというのを、えー、作ったわけであります。こちらも現在 CODH のサイトからアクセス可能になっております。で、えっ、ー、と、インタオさん当然ながら GoogleV の方ですので、もうデータセットがお手のものなんですけども、そこでですね、我々、あの、この研究として公開する側もいくつかこの取り組みで気づきがございました。 えー、巻物ですね。まあ先ほどお坊さんの絵をお示しししたようにですね。中には結構宗教的な内容、えー、あるお寺の演技とかですね。そういったものを含む場合があります。でそういったものをまあ、 えー、こう、自由なデータセットで使っていただいても構わないんですけど、やはりですね、何かそれを傷つけるような方法みたいなのを取られると、もう、ある価値観の方には結構ショッキングなダメージ、精神的なダメージがいったりしますということがあるので、まあ、そこでですね、やはり何かしらのことをしなければならないと考えまして、まあ、そういった多様な価値観で尊重されるものが入ってますので、そういった価値観を尊重した上で使っていただきたいというような、まあ、ガイドラインですね、利用規約まで強いものではなくて、お願いといったガイドラインをつけて公開するといったことを行いました。 またえ、先ほど言った通りですね、複数の、えー、 例えば大学であるとか図書館であるとかの方々が、まあ、スキャンして、また写真を撮って、わざわざトリッパイフに変えてアップしてくださった画像を我々、カウコイとして集めてますので、そういった原点画像の公開者の不利益をえ避けるような工夫というのも必要だろうということにここで気づいたわけですね。ですので、まあ、例えばその原点画像のサーバーに対する、まあ、KPI でリンク数が彼ら設定されているかどうか別としてもですね、やっぱりリンクが減ってし、我々のせいでリンクが減ってしまうというのは問題だろうということ で, ですね。我々の方で画像をプールするわけではなくて、まあ、このデータセットで では元のサーバーのある部分にこういうのこの座標画像のこの座標が顔ですよといったようなまあえ元のサーバーにアクセスしていただくような形のデータセットを作るというような工夫を行いましたこういったことはですねまあ人文学資料のマイクロコンテンツ化にとって非常に重要な経験であったわけですでこのような前段を受けた後ついにですねえこの人文学資料のマイクロコンテンツ化顔これを軸とした共同研究というのを開始いたしました え、共同研究の、え、相手はですね、東京大学の美術史学研究室にいらっしゃる高岸明先生です。もう完全にデジタルとか関係なく美術史のまさにの方ですね、我々が支援すべき対象ということになるわけですけども、え、高岸明先生、顔これを見てですね、実は自分の研究対象というのが非常にこのマイクロコンテンツか顔これの手法に向いてるんだということを提案してくださいました。 え、高市先生自体中世の絵巻物を研究されている先生なんですけども、その対象としてですね、ちょっと長い、湯業承認園芸巻の症状工事広報という写本もございます。ちょっと長いんでいいか、広報と呼びますけども、こちらを研究したい、この方向で研究したいということになったんですね。こちらはまあ、えっ、ー、と、教科書等、高校の教科書等に載っているいわゆる自習という鎌倉仏教の、まあ、スタンダードスタートアップの時期を書いた、えー、10巻構成の絵巻物ですね。 で、まあ、こういったものです。この画面、えー、有名なものなので見たことある方いらっしゃるかもしれませんが、えっ、ー、と、一辺さんという方がいらっしゃって、まあ、その方が、まあ、えー、全国を巡りながらですね、えー、自習というのを、まあ、こう作っていくというような話。さらにその次の第2代のターさんという方の話まで入っている絵巻物ですね。まあ、これ一見して見ていただけるように、一つのシーンに登場する人物が非常に多いわけですね。で、これはまさにさっき言った顔これで網羅的にこう顔を取っていってですね、メタデータを付与していったら非常に面白い研究ができるのではないか。 というような対象になったわけです。で、さらに、え、タギ先生側の疑問としてはですね、これ実は複数の人が書いてるんだと。この絵巻物というのは。で、その複数の人とは大体分かってんだけど、それって本当にそうなのかっていうのをチェックしたいというようなお話がありまして、え、この絵巻物を顔これ化していって、え、次のような、え、研究所の問いに答えようということになったわけです。 一つは、その複数の絵師ですね。過去、美術史の研究者の方が研究してきた複数の絵師の分別というのは、網羅的に本当に顔をこれにした時に確認できるのかということですね。これ網羅性というのが非常に重要でして、美術史はやはりこれまで紙媒体という形で研究発表してきましたので、当然その作品の様式が似てるという時はですね、いくつかの顔をピックアップしてそれを比較するという方法を取ってきました。我々の言葉では典型例と呼んでいるものですね。典型的な顔を比べるということなんですけども、そうではなくて、 ですね。網羅的に見て、それはどうなのというのを再確認しようというような、まあ、サポートができないかということになったわけです。で、もう一つはこの網羅性があれば、もっと面白いことができるのではないかというようなことを、 えー、提案がありましてですね。これはなかなか面白い話です。ちょっと画像を見ていただいた方がわかりやすいんですが、えー、お坊さんと天さん見分けられるか問題と、あの、すごく簡単に言うと言ってしまうとそういう話です。えー、こちら、えっ、ー、と、画面左側にですね、えー、この人物いくつか抜き出しています。一番左が、えー、おそらく武士か庶民の女性で、その隣にいるのが武士か庶民の男性であるというのは、えー、美術史家が見れば一瞬にしてわかります。これはなぜかというとですね、我々がコードと呼んでいるのは、いわゆる衣装とか、 え、髪型とかのルールですね。にのっとって、え、女性であれば、こう長い髪を垂らしていて着物を着ている。こういう形で着物を着ている。男性はこういう風に刀を刺していて、帽子をかぶっているというようなルールがあるので、例えばある意味顔がですね、何も書いてない。塗りつぶされていたとしても男性女性が一応わかるというのが技術師の、えー、上等的な方法となっております。しかしですね、お坊さん、甘さんになるとそうはいかないというわけです。特にこの自習の僧侶と、 え、そ層ですね。こちら画面真ん中にいらっしゃる二人ですけども、え、髪型、コードは全く同じなわけですね。髪型はどちらもツルツルに低発として削り上げられていらっしゃいますし、え、服の方はどちらも同じ、えー、餌を着ていらっしゃると。どちらも色も同じで、えー、形も同じというものなので、えっ、ー、と、そうするとですね、もし、この描いた絵師が、これ男、これ女というのをきちんと描き分けようとしたのであれば、顔を変えているはずだということになるわけです。それ実は誰も今まできちんと、え、網羅的に見たことがなかったわけですね。 でも、コードが同じだったらどうやって顔を見分けるのっていう話になると、実は、自習というのはこの面白い教団でですね、男女一緒に旅をするので、それちょっと男女の間怪しいんじゃないのというような、まあ、クレームがつくというようなことがありましたので、絵巻物の中にはですね、必ず男女のグループをこういった、えー、明確な標識の え、分けてですね、右側男、左側女みたいに分けてくれるというような絵巻物なんです。ですので、この広報の中の男性グループの僧侶、女性グループの僧侶の顔をきちんと比べていくとですね、本当に当時の人が僧侶と二僧の顔を描き分けようとしていたのかが分かるのではないかといったことが問いとして設定できたわけです。で、まあこれを、 このためにですね、先ほどの顔これの手法、顔をどんどん切り取っていって、メタデータをつけていって、モラ的にチェックというのをしようと思ったんですけども、先ほどの1シーンを見ていただけでものすごい人数いらっしゃいましたね。これが1つの間に数シーン登場して、さらに全10巻ということになるので、これはなかなか全部を注視していくのは大きな作業負担になるということになりました。これまで実は顔これは手作業でですね、座標を指定してチェックしていったというようなことがあったんですけど、そこでですね、まあ機械学習ということになるわけです。 え、訓練データとして先ほどご紹介したカーコレデータセットを利用したですね、願望検出機を作ってですね、でこちらに広報の画像を投入して、願望領域の座標というのを全部自動的に得てしまえばですね、データ構築の部分から情報学がサポートして研究ができるだろうということを考えたわけですね。これはちょうどセンター長である北本先生、n i i の教授でもいらっしゃいますけども、が、の研究室にインターンでいらっしゃったアレクシーさんという方が、まさにこの願望検出機の研究をされていたので、し、ま、っかりと協力してですね、カーコレデータセットを利用した 願望検出器を作って、ま、このように、これちょっと可視化したものですけど、願望検出していただいたということになります。まあ、えっ、ー、と、結構、群衆が重なり合っているようなシーンでも、その重なり合った顔一個一個をきちんと認識してくださっているというのがよくわかるかと思います。で、こういったものを利用してですね、スムーズにデータセットを構築して、いよいよ分析の実践に入っていくことになりました。 えー、機械学習の成果を利用して2390の願望を抽出しましてですね、それにメタデータを付与していって、先ほど言った僧侶の2層がグループとしてきちんと分かれている部分というのをチェックして579の顔を比べようということになったわけですね。こちらを、えー、美術の普通の方法としてはですね、例えばカード状に並べて、えー、切り取って、えー、机の上に並べていって、 え、ああだこうだ、これは近い、これは遠いメモを貼ろうといったような研究をしていくんですけど、579を並べるテーブルなどまずありませんので、そちらもデジタル上のツールで支援するということですね。トリプライフクリエーションボードと言われるトリプライフの画像をですね、こう、自在に k j 法上にこう、えー、分類できるというようなツールを利用しまして、579の画像をこのような形で え、なお、直していって分析をしたということになります。で、こういった支援をした結果、まあ、結果の部分に関してはですね、えー、の、まあえー、ごくざっくりご紹介しますけども、えー、研究所の問い一つ目ですね、えー、過去、えー、1980年代に岩橋先生の方が、えー、代表的な顔で行った、ま、分類というのは、網羅的に見てどうなのかという点は、網羅的に見ても確かに過去のですね、この1 8 9十年代の、あ、8 0年代の、えー 画像のこういった、ああいう先生が活けたディスクリプションというのは非常に正確だということが分かりました。これで先行研究をある意味、こう、量的なサポートで、え、検証することができたということになります。そして二つ目の問いですね。え、僧侶と2僧、本当に描き分けてるのというところはですね。やっぱり網羅的に見て、これぐらいきちんとしたレベルの描き物になると、中世の絵師の方、描き分けようという意思がはっきりあったということが分かりました。 一方でですね、なかなか面白い発見といたしましては、先ほどのヨハシ先生が、えー、絵師を分けていったというのがありますけど、それぞれの絵師のグループによってですね、やっぱちょっと描きかけ分け方に癖があるね、ということも分かったわけです。まあ、絵師 B と言われている人々の、えー、あ胸あの、か願望はこれですけども、まあ、お坊さん、えー、こっち側2層ということなんですが、まあ、えー、確かに男性っぽい、女性っぽいというのはある程度あるんですけど、若い、えー そうよ、二層になると、ちょっと意地悪クイズ並みにこれ、美術史家でもすぐは回答できないねというのは差しかない。一方で、SC と呼ばれてる人はですね、えー、結構凝りに凝って顔を分けてると、こうなんか剃り込みがもともとこの人、あの、髪をえ剃る前から入ってたねと、かこの人頭頂部剥げてたんだねと、そういう細かいところまで描き分けてるというようなことまで分かったというなかなか面白い発見がございました。で、このようにですね、まあ、 あの、ジム学資料のマイクロコンテンツ化というのを利用してですね、我々分析していく方法を一応今、GM 法と名付けております。こういったワークフローですね。画像を切り出して、まあ、メタデータをつけて検索していく、あの、分析していくというのを GM 法と名付けてですね、まあ、今後、ジーム学研究のサポートのためにますますブラッシュアップをしていこうというふうに考えております。 といったところでですね、まあ共同研究のお話は終わりになるんですけども、最後ちょっと2分ほど時間がありますので、マイクロコンテンツのですね、ちょっと別の展開のご紹介をしてお話を終えたいと思います。えっ、ー、と、実はこの顔これですね、えー、研究ではなくて現代アート、ちょっと社会的な部分というところにも展開がありました。今、国分学研究資料館さんの方 で, です、ね。ナイジェル芸術競争ラボというプロジェクトをやられておりまして、えつまり、えー、あそこの国分学研究資料館さんが持ってるですね、まあ、古典籍と現代アーティストをマッチングしようというような、まあ、 お好みですけども、そちらに参加されている両アセンさんというアーティストがですね。カこレをインスピレーション源として、実は作品制作やワークショップを実施してくださっております。これはあの先ほど構造化というところで付けたあの統一的なメタデータというのが非常に役立ってですね。えっ、ー、と様々な古典籍からま あ, ある。 えー、例えば、鬼とかですね、えー、お坊さんみたいな、このキーワードで、りょうさん、えー、検索してきてですね、その中の面白い顔を使って現代アート作品を作るということをされました。えー、こちら、えー、先日のりょうあせんさんの、えー、展覧会で撮らせていただいた写真ですけど、この右側に並んでいるですね、顔たちですね、こういったものというのが、えー、顔これのインスピレーション源として作られた顔ということになっております。 でさらに、まあ、えっ、ー、と、今までずっと、まあ、美術史、またはアートの話をしてきましたが、我々支えるべき人文情報学、人文学の情報化というのは、別に美術史だけに限定された話ではありません。そして、人文学研究資料も美術だけでなく様々なものがございます。 そこで、まあ、様々な研究分野にこのマイクロコンテンツというのを応用していこうという取り組みも今進めておりまして、こちらも CODH のサイト上で公開しておりますけども、まあ、江戸のですね、様々な商人の情報とか名称の情報といったものを、ま、抽出していてですね、それを情報空間上で再構築していって、江戸、え、リスト、まあ、リコンストラクションというとちょっと大げさですけども、再構築していこうというような、ま、ことも考えておりまして、こういった方向で自分学マイクロコンテンツ化の、ま、促進、ますますブラッシュアップしていこうというところで、私の 研究の発表を終わらせていただきたいと思います。えー、一応このような論文ですね、がありますので、サインにとって検索していただければ出ておりますので、まあ今回の発表をもうちょっと詳しく知りたい方は、こちらをチェックいただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。で、最後に一つだけ宣伝なんですが、えー、今回この マイクロコンテンツ化に使ったツールですね。トリプライフクリエーションプラットフォームというんですけども、それを活用したですね、様々な研究を100個連続で紹介するという我々のセミナーをですね、来週、あ、再来週の木曜日に開催いたします。ご興味持った方はぜひこちらにご参加いただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。